皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月12日、お宝探しの地図が更新されました。初日にやるメリットとデメリット、後回しにして、別の日にやるメリットとデメリットがあるわけですが、いろいろ考えた末に、私は初日にやることにしています。というわけで、早速行ってきます。終わりました。今回も楽しかったです。 引券や錬金石以外にこういういアイテムがもらえました。ちなみに私の地図はこれでした。わかる人はすぐわかる、わからない人にはわからない、そんな地図でした。今回の地図は全体的にストーリーやサブクエストで訪れたことがある場所ばかりでした。もしかしたらそういう裏テーマがあったのかもしれません。初日にやるメリットは人が多くて募集しやすいこと、後回しにして忘れることがないこと、なのです。 初日にやるデメリットは今日やる予定だったことが全部後回しになってしまうことです。おかげで今日はバトルトリニティに行けませんでした。後回しにするメリットは今日やる予定のことを予定通りやれること、手が空いた時、好きな時にお宝の地図をやれることです。後回しにするデメリットは冒険者の広場でみんなが騒いでいるような事態に巻き込まれることです。どちらを選んでも悔いが残らないようにしましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。